はいじゃあ改めて紹介したいと思います、えー、小田原から神奈川県は小田原から、えー、スプラッシュモンキーズの皆さんですどうぞおはようございます小田原から参りましたスプラッシュモンキーズです伊藤で踊るのは初めてです、えー、また2022年今回のこのイベントが踊り染めになります これをはじめにして今年一年、なかなか難しいと思いますが、えこうやって皆様の前に出る機会が一つでも増えるようにと強く願うばかりです。心を込めて踊らさせていただきます。それでは参ります。チームの思いは一つ。この演舞 踊, 踊り子を構え の相模の国に生まれゆく本我らが示すは歓喜の神楽さあ咲き誇れその雲のと春夏のごとくさあ舞い踊れあなたに芽生える息吹のごとく が激流駆け上り天に生ま れ, れる龍が舞さあさあさあさあ踊れ踊れ落ちて逃すが潜在一遇このひととき